国民たち、用し た, 客人たちゲームを用意したこの俺を殺すゲームだこの命を取れれば当然そこでゲームセットだがもう一つだけゲームを終わらせる方法がある この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合だやるかやられるかお前らが助かる道は誰かを仕留める他にはない何だいの つくなインゴはデンデンムシか誰からかゾロ今どこロビンか王の大地ってとこらしいが面倒なことになってきたな誰と一緒にいるのトラオと兵隊だ兵隊も人間に戻ったぞ っっただだだが兵 隊, がここに兵隊さんんん何言ってんだあののお前の父ちゃんだったんだよコロシアムの銅像のおっさんだった。 よかったないいかレベッカまだ泣くなよ俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばすこんなゲームすぐ終わらせるから生き残れいいな分かってんのか麦わらや今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウの怒りは俺たちに向けられる 行かれる四皇と直接戦うことになるんだぞそんな先の話あとでいいここよく見てみろ今俺が止まってどうすんだ待ってろドフラミンゴー今ぶっ飛ばしに行くからの鳥かはゆっくりと収縮を続けている中で逃げる<笑> 殺しにするためにそうなる前にドフラミングをぶっ飛ばしてこの戦いに蹴りをつけるぞっ王宮に向かうお父様もそこに向かってる気がするのうっ、ん だあしかたない別々のルートで応急に攻め込もう。 マカセセセクンドーお助けするべ てくれるクら<笑> の, の, <笑><笑>の野郎その土でけえー体切り刻んでやれよ 何百六十本フォアスケダチカンチャイト絶賛あの糸を食い止めるでござるち<笑><笑>必ずこの中にいるはずだお気<笑>を飼かけて顔面を狙うか聞き聞きとおり 大今の俺は超スーパープー のには止められねえよし<ス><ス>あの糸を食い止まんぞ<ス> 親に立てるなら、の360本のほう いや血がかねえたー<笑>ドでつくも アシュラ 大清流院流水 聖80ポインット 大進化 俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だお前とは格が違う、うん、入ったら一気に潰してやるロロトワン・バーガー !!98 回ひと世界 集まって商戦世界三者を結んで決めぬものなし三刀流扇一大参戦大戦世界本体 てめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな。 八海消えぬものなし三千世界<笑>箱ぼれすら己の恥と思えすべての刀剣は黒刀になりうる<笑>箱ぼれなし。 勝利の切り札。 れ行よ待ちよ<笑>時代3 <三>戦<笑> イローンドの色をおきう この戦場にきっとお父様も来てるー誰か来たな、ね、お前か<笑> 手で殺してやるよやすまない君たちを切るところだったあの糸を止めればいいんだろ大集合 お前の母スカーレットを撃ち殺したのは俺なんだよ<笑>銃の方がいいよなスカーレットの銃で死ぬ。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 最後だもう戦わなくていい<笑>人間に戻った今もう二度と娘に剣など振らせやしない貴様は私が討つ そんなに死ぬかぎゃ一瞬で殺してやる満 フラミンゴは任せていいかもちろんっ ルーフィー先輩のジャマラスさんに 俺, 俺のバリ ア, バリアは割らせねえべあの糸を食い止めに向かうべ いや兄として VPA の手出しはこの俺が許さな い, い俺さないぞ来週のバリアは絶対に切れねえまいりましょう。 間違ってるか間違ってるかせいや80本のほう 教えてお こ, うかここに何 を, 前をぶっ飛ばしにだしたよおいお前が相手しろ 殺して麦わらそいつは操られた止めたかく意識を失うまでぶっ飛ばせ息はいい友達だメロミー頑張るにはまだ早いぞアイがフライ、俺の役に立ってみせろ<笑>あいつを助けたいんで それを操るろきどろきどろ叩け。ろきどろきどろきどろきどろきどろきどろきどろきどろきどろどろきどろきどろ えー、そののの程度の攻撃でで首を取れる気でいるのか・ののでの取る気でいるのかでちいち いてやるいいだ《これで終わりだ!》 ゼットメイ、王の頭を叩き割ろうとしたあだけだ！八王色の衝突！ 遅かれやつはやくマジの人もお前の仲間たちもお前も全てだ今、前をぶっ飛ばしゃ普の話だろうが<笑>それができぬって話をしたつもりだったね<笑>ゴムゴムのグリズリーマン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 俺の邪魔だよっ 何でもかんでお前は手の中に閉じ込めてこいつもこいつも操ろうとするから俺は息が詰まりそうだ 血を恨みお前たちは操られるだけのゴミとして生まれたんだお前ら人間と俺 すべてを破壊してやる。 ルフィたちはドンキフーーテファミリーとの死闘を制しドレスローザはドフラミンゴの支配から解放された麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた 起きねえなルフィのやつ戦いの疲れが溜まっているのよそっとしておきましょうにしてもエースのほかに三人目の兄弟がいたとはなまったくだ初耳だぜだろうな一番驚いたのはルフィだろうそいつは どういういことだ俺はずっと死んだことになってたんだガキの頃エースルフィと三人で暴れ回って将来は海賊だって俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだだけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故にあったいや 事件か革命軍に助けられていなければ死んでいただろうなその時にそれまでの記憶を失ったんだそれで革命軍によく記憶は戻ってな頂上戦争のあとエースの訃報を見て全部思い出したエースとルフィが。 俺の大事な兄弟だったこともなそれでエースのメラメラの実を手に入れるため革命軍全軍に協力してもらって今に至るというわけだじゃあ帰るルフィの顔も見たしもうやあドラゴンさんにもいい見上げ話ができた。 ルフィには手役だろうがよろしく頼むよおう任しとけフッ<笑>エースと似たようなこと言ってやがるッ<笑>